ええー、四月の二十九。はい。土曜日。あ、朝から、ちゃんとダチョウをね、うん。見に行きましょう。はい。はい。そうなです、はい、今日は祝日。そうなんだ。ゴールデンウィークの初日じゃないですか。ああ、だから、今日はいっぱいお客さんが来るだろうってね。うん、ええー。よいしょ。悪いな、ご飯は後だ。ええ。ああ、でも、大丈夫そう。 祝日だったのか今日は祝日全然気づかなかったさ て, だっていや今日もいい天気ですねそうだねうんちょうどいい薄雲、はい、遠くに山々が 日に見えます今日は土曜日で祝日ということでお客さんがきっといっぱい来るでしょう、うん、そしてついに撮影日と投稿日が同日になりました追いついつた、はい、ストックはありません おそらく、今日の11時に上がると思います早いお願いします<笑>はい、ということで、皆さんがこれを見るのは我々が作業をした3時間後<笑>え3時間ラグがある<笑>生配信ああくちゃくちゃ当日のあ、ここは今、クレアエリアを表示してもらってますねこれで新しい ねえ、なんかできるんですよね。そうあ、でもこんな状態でも、普段通り流行りとかできる。はい。はい。あれ重かったですよ。てくださいえ単管そう。あー、面白い。ね、えー。はい。周り方は任せます。はいはい。 お は, お, はおはようございます。あじゃあ私から行こう。おはよう。よう怖いね君はいつも。何？なんかね動画にコメントがあって。はいはい。 のいつも僕が行ってる散髪に行ってるね、うん、そこが松下駅のと こ, こにあるんですけど、はいはいはい、そこのオーナーからこ「このチャンネルを紹介されました」ってえー、すごいありがとうございます紹介医療というか紹介のお礼しないとじゃあ「<笑><笑>ファインベーシック」ってとこあ ファインデーシップ。そう。う宣伝しとこう。はい、はいあ。あ、卵発見。シルバーさんが取っといてくれましたね。あ、当たりですね。ここは四十五か。これ取れんのかな。ルーミングしてる。金だと取れないかもしれない。そうだね。ガチョウにこのマイクを近づければ。 蛇鳥一対一対二品マイク取っちゃう。<笑>どこまで取れるんだろう。だんだん家族の雑草が泡をとうわー、本当だ。このうちまた中に入って伐採しなきゃいけない時期が。ね、ジャングルのように。雑草が背高くなると蛇鳥の行動範囲が狭まる。<笑> ああ、草がね、あんまり日が高いと行かない。よけるいですね。こっちから回ろう。はい。<笑>やけに赤いな、こいつ。ああ。本当だ。でも、前よりガツガツ来ないよ。そうですね、今落ち着いてるのかな。なんか虫、虫しみ。 入れても、うん、あまり怒らないし。ああ、わかる。何なんだろうねこの。もう年かもしれない。なね、<笑>何歳なんだろう。えあの子？そう。うんと、二十、うん。あでももう七八九歳ぐらい。人間で言うと？え人間で言うと？ 30歳とかあら。いやわからない適当に言いましたダチョウはどうやって換算するんだろうでもダチョウ60年とか生きるからそんなに人間と大きくは変わらない気がするんですよ、ねまあまあ、でも人間の寿命は100人、ね、あてで繁殖のピークがまあ八歳78歳とからしいので。 じゃ今がピークピークじゃない頑張れ。どこ行ったああの子ですね。遠くにいますね。この社長たちはみんなボリュームゾーンが今7歳とかなんじゃないか。もっと上かな。2015年、8歳か。頑張れみんな。2014年、15年生まれあたりが多いです。ああ、そうなんですうん。<笑>じゃあ、消える時も一緒じゃないですか。そうね。 ああそのために時代のうさぎの奴らを面白いな明場長が移動したら33番も動くという、うん、何かしら覚えているものがあるんですかねなん か, か恨み忘れないよう、ね、な、ね、嫌な思い出はずっと欲、うん、力, 力がい い, 悪いのか悪いのか思えない<笑> 嫌なことは忘れた方が幸せな。気がするけどな、ね。うん。よいしょ。おはようございます。卵ありがとうございました。いはい。ちゃんちゃん。 あら、そうか<笑> あ, あ、お願いしますあ、うん、おやつにどうぞすいませんねいつも家いっぱいもらうのでいいえあ家<音楽><音楽>いつもごめんなさい、いっぱい おかしいな。 じゃん。あとはメスのとこ行ってひ な, な。そうだね。メスの楽園は何番なんだっけ。そこは四番ですね。じゃあ、そこの系列に増えるってこと。あ、そう。無人なのが、あっちの突き当たりと。あの雑草の生えてるところでしょう。 あでも今綺麗にしてくれたよ吉田さんがあの脱走した時に俺が一時閉じ込めたとこでしょう多分そうですね<笑>はいよ陽みんな卵はなさげないですね、はい、もうでっぷり太ってるうーんない重そうちょっとメタボの子いるよねいる元<笑>あいいねね綺麗なんか良さげここ 新しい候補地です。はい、あの卵取りでした。終わりましたね。はい。はい、それではま た, また会いましょう。<笑><笑>さようなら。さ、ま、ようなら。